桐桐山山太郎改め山スノーデン上一郎と申しますえ今回の件についていろいろちょっと工作している感じがちょっとあるんですけど思えば今日までちょいろいろお話しできなかったことが何個かありましてそのうち2つをお伝えしたいと思います見解について。 私がまず一つにお伝えしたいのは今まで続いてきたそのメグウィンとそのファルコンとメテオのその構想についていろんな人がそのこのや手のことでネタにしていますけど私今 まあ、でちょっとメグさんをちょっと応援してたんですけどあんまり賛同しきれなくなったって言ってもここで出てきたんですねちょっと自分の考えが出てきたというかなんですね柴田さんがその今回 ちょっとちゃんと和解できてないんじゃないかという話をしてたんですよ。どっちかというと、なんか、互いのなんか、傷のなめ合いどころか、それを塩を塗った感じになったんじゃないかっていうふうに僕もちょっと見てたんですね。痛み分けになったのか。でもそれって僕は真の和解ではないと思うんですよ。 どっちが悪かったんですかって言われたら僕は普通にそのファルコン・メテオが悪いっていうふうに思いますしせめて慰謝料ぐらいを払うとかそういったことをすべきだと思ったんですよなぜそのメグさんの方が強く言えなかったかっていうとメグさんはあくまでそのなんか会社の経営者であって そのなんか監督責任の問題っていうのをなんか気にしてたっていうのがあるんですよ、一つとして、社員の監督責任みたいな。まあ、ちょっとなんかあっちの方のわがままっていうのが僕の意見なんですけど、正直言うとなぜ、そのメグさんにもなんかあんまり言い切れなかったかっていうと、その 柴田のさんのその意見に対してバーカバーカっていうふうに子供みたいなことを言ってたわけなんですねそんなことでしかやりきれない感じがするというかそうやってネタが貧弱になってきたっていうかまあ思えばその件でやっぱり芸能人と YouTuber って所詮 芸能人の方が上なんだなっていうのは感じましたし今回今までなんか芸能人が YouTube やってきたあれでまあ辻ちゃんネ辻の二さんの辻チャンネ ル, のンネル、えー、藤本ミキティのその「太郎ミキティ」とか本田翼さん の, そのゲーム実況チャンネルとか。 あの草薙とかその草薙剛、あの、つよぽんね、著難関、それで考えると、もう、こいつらには勝てないと。ヒカキンに関しても、そのヒカキンがその動画を投稿が家でできなくなったって考えれば、結局は、ユーチューバーの場合、所詮はニートなんだなって、ただ資産家名乗ったニートなんだな 思いましたね、僕だったらそういうんじゃなくてせめて実業家っていう枠で YouTube はおまけだと言いたいですよ。所詮はおまけなんです YouTube は。結局は実業家っていう枠をいただければそれで結構です。ヒカルさんみたいな感じで。だからルビティグっていうグループを立ち上げた。 ハムピーさんはそれ分かってなかったんですねだから辞めさせました解散という形をとってジャスティン・タツヤさん原修実さんそあと柚ヤさんあと裕太君そと長澤さんジンジルさん まあ、それだから YouTuber という枠はもう我々はいりませんとりあえず登録者で知名度を上げていく形を取る中で実業家という枠をもらってそれぐらいで結構ですそんなもんができないようではもう YouTuber なんていうのは、もう、所詮クソなんだなっていうふうに思うのも分かんなくもないし、結局は、あの、YouTuber は、2位と、それにつきますね、命かける価値なんかないです。